テレビ朝日系木曜ドラマ、未来への10カウント、で主演を務める木村拓哉をはじめ、TBS 系の看板ドラマ枠、日曜劇場、で放送中の、マイファミリー、に出演する嵐二宮和也、人気シリーズの最新作、近代地少年の事件簿、日本テレビ系、で五代目近代地を演じるにわ男子道へ俊優など、 4月期ドラマでもジャニーズ事務所所属タレントたちが目覚ましい活躍ぶりを見せている。ネット上ではそれぞれのファンが毎週実況を行いながらドラマを楽しんでいるようだ。ドラマ以外にも映画、バラエティ番組など多方面で活躍している彼らだが今年さらなる飛躍に期待されているジャニーズについて業界関係者は以下のように語る。 まずはキングピンス以下、キンプリの平野仕様の名前がキャスティングの際によく上がりますね。キンプリ自体、もう、ジャニーズを背負って立つグループとして十分活躍していますが、これまではグループ活動休止中の嵐に続くグループとして注目されていたのが、今や嵐を超える存在になれるのではないかと、業界内から熱視線が送られているテレビ局関係者。 2018年5月にキンプリがデビューして以降、20年1月にはスノーマンとシクストーンズ、21年11月には何わ男子が次々とデビューし、後輩たちの活躍も目覚ましい。昨年2月には、週刊文春、文芸春秋が、同年度のジャニーズ事務所公認グループ別カレンダーの予約数について、 キンプリが15万部だったのに対し、スノーマンが20万部で上回ったなどと報道。同5月配信のニュースサイト、日刊大衆は、CD の売り上げでもキンプリがスノーマンの勢いに負けていると伝えていた。確かに売り上げも大事なのですが業界的にはファンの絶対数が多いという点からキンプリは一目置かれています。事務所内でも、 キンプリは本流のジャニーズアイドル像であると特別扱いしている部分はあるとか昨年3月に岩橋玄樹が脱退した時はグループに多少の失速感はあったもののもはやそれも乗り越え5人組として成立しているそしてメンバーの中でもやはり人気が頭一つ抜きん出ている平野にはまだまだ期待感がありますどう 平野といえば、デビュー年の18年4月期に、プライムイのレンドラ、花のチャレから花男ネクストシーズンケラ、TBSK、で、かぐらぎハレを演じ、グループの知名度を広めることに一役買った。その後も平野人気は続いています。が当時のワントップ体制から最近は長瀬角や高橋山も俳優としての仕事が増えていて高橋は、現在未来への銃。 カウントで木村と共演中。平野がキンプリをさらなる高みへと引き上げることへの期待の声がありつつ、総合的にはグループ自体への期待値も高いというわけです。どう ?A、B 知事可愛く人は、これからが本当の少年は、そんな平野及びキンプリに次いで、今後の飛躍が期待されているのは、今年デビュー10周年を迎えた A、B 知事の可愛く人だという。 グループとしても長らく伸び悩んでいた A、B、チですが、河合はジャニーズモノマネでブレイク。様々なバラエティ番組に出演し、先輩後輩問わず、果敢にモノマネに挑む河合については、ダウンタウン松本人志も大絶賛。モノマネで注目を浴びることは本人すら予想していなかったとみられますが、コロナ災いでブレイクしたジャニーズタレントというと、おそらく河合がトップでしょう。 A, B 知事は、塚田良一が一足先にバラエティ要員で活躍していた以外、あまり目立ってこなかったので、河合の開花はグループとしても大チャンス。世間は飽きるのも早いですから、下積み時代より、これからが本当の少年場となりそうです。芸能プロ関係者。彼らの活躍が、ジャニーズ全体をもさらに盛り上げていくかもしれない。